予算委員長の末松晋介です。<笑>高市さなえくんに厳重注意をします。<笑>高市さなえくん、ごまかしはダメです。君の人生いいんですか寝遠いと下げしめられいいんですか<笑>一番に悪い子は、 誰誰なの高市さなえくんだけじゃないよ。松本総務大臣も明確な答弁をしていない。一番に悪い子は一体誰なの<笑>予算委員長からさらに一言申し上げたい。予算委員長から国会外のやかましいネトウヨにも注意を申し上げます。 まず、高橋洋一くん、あんたは、何なのまったく、それに、百田、君、有本くん、あんたたちは、何なのまったく、それに、堀江門、あんたは、何なのまったく、それに、香港、あんたは、何なのまったく、問題外だって、言うの。 방무기연구소상명대륙관탄도트장착용수소탄시험에서완전상냥조선로정당 <목소 리> <목소 리> 이조선이끄는힘보고세대다인민의운명을한마디안고 君동지、당<音>じ<楽>、俺충실하리라눈부신그だ。상と우리목표다で討이결심은。<音楽> 「一番心臓温存」